取り道しつつ、下道だけで名古屋から箱根を目指す旅、高速台を蹴散った底辺旅行、どうなるでしょうか。というわけで午前の10時51分、いつ来ても渋滞してる、23号バイパス終わりの交差点を抜けました。バイパス空白地帯となっているこのエリア、クソみたいに渋滞するし、早くつなげてほしいですなまあ愛知県のことはどうでもいいんだ。 名古屋で車持ってるような人なら、ここまで来ることは普通にあるからね。本当は名古屋市街からスタートするつもりでしたが、私が朝からもたついたため、高速でショートカットしてきての開始です。11時33分、浜名湖の入り口の、潮見坂の道の駅に到着。23号バイパスに乗れば、渋滞がない限り、ほとんどノンストップです。雨男のくせに、今日は天気が異常にいいな。太平洋の景色も素晴らしいぞ。何のバイクだろあれ。 せっかくの下道なので、相手て遠回りして、海沿いに進んでみましょうかね。新東明が退屈でしかなくて、今のところ静岡県は、無駄に横長で、横断が不要なだけな魔だからな。しばらくは浜名湖沿いを東に進みます。 途中から80キロ制限になって、実質高速道路ですな。新しい道を開拓するのっていいですね。時短効果はないけど、節約しながら道中を楽しめる。高速台を蹴散るという底辺ムーブの中に、何を見出せるのか、そのための底辺の旅。浜松は鈴木社の本社がある地です。あのジムニーも、ここら辺の工場で作られたんでしょうか。街並みが近く、そのエリアならではの景色がある。高速とした道の、大きな違いだ。 80キロ制限区間が終わり、超長い直線の中に信号が点在する区間。これは等しんでそうですな赤信号に直進させつや印、仮にも国道1号線だもんな。ありきたりな下道企画にはしたくない。とっとと外れてしまいましょう。12時6分、お前崎とという南端の地を目指し、大通りから外れます。これから当分は、40キロ制限のダラダラ一本道が続く。 郊外の平野部に敷かれた国道沿いに、ちまちま飲食店が立ち並びます。だらだら進んでは信号待ちで止められる。急ごうとしてはいけませんね。一秒一秒を楽しむ心で行こう。さっきの潮見坂から先端まで、ノンストップで行って2時間くらいかかったな。わざわざ遠回りルートを選択したとはいえ、先が思いやられますな。なお、帰りは内陸側で行きますゆえ。 10倍速で、どんな景色が広がってるのかお楽しみください。のどかだよなぁ、海はほとんど見えなかったが、穏やかな気持ちになるぜ。一車線しかないからこそ、急ごうとしたって無駄じゃないか、車間取って燃費稼ごうとなる。というかこのプリウスのクルーズコントロール、停止中に作動させたら、そのままブレーキホールドになるんですね。減速から停止までも勝手にやってくれるし、加速も発進だけ命令すればいいし、楽すぎて感動しますわ。おかげで移動時間の割に、ペダル操作はほとんどゼロ。 右足の筋肉痛が起きることもありませんでした重量があって乗り心地も安定しているし流れが悪くなれば EV モード発動できるし充電中に寝れるし高級車ってわけじゃないけど車に金を出せば出しただけ長旅ではその恩恵を受けられますねただちょっと飽きるよね1時間以上はこの横断だからさ新透明は空いてさえいればガンガンにスピード出せるし透明高速にも海沿いを走る区間はある わざわざ下道で行く理由な実に底辺っぽいですよねー人生最初の1回だけは経験としてやる価値あると思います風車が見えてきましたなここまで来ると先端は近いですぞ12時55分道の駅でちょっと休憩します11時30分に潮見坂を出たから90分走り続けたことになります名古屋市内から潮見坂までも普通に90分くらいかかるだろ 3時間かかってまだここかよ。先は長いな。まあいきなりやるたびじゃないですよね。長距離に体を鳴らさないと、御殿場のちょい南ら辺のルートインを予約しました。19時くらいには着ければいいかなーそして13時10分過ぎ、やっと半島先端、お前崎エリアに来ました。軽いはエンディングになっていて気持ちいいですね。安定性に欠けるスタッドレスながら、空気圧を高めに入れてきたので安定感があります。ネズミドリアってそうな直線だよなー 速度注意だぜさて見えてきました海ですよ太平洋ですよこの眼下に広がる壮大な海日本でドライブ旅をするならこういう景色がないとね愛知から行くなら北半島か琵琶湖か福井県の海岸線が一番コスパいいんだけどなこの見渡す限り広がる海ここまで来た価値は確実にあるせっかくだしどこかで止めて降りてみましょうかこことかいいじゃん風が強すぎる 伸ばされそうなんだけどこれが家犬や子供を連れてきたら、物理的に天に召されそうだぞ。しゃがまないと立ってらんねえわ。海を楽しむというより、この一瞬を生きるのに必死だ。波も荒いですね。海の激しさは、実際に出向いて、目の前で味わって初めてわかる。あれがお前崎灯台ですが、めんどくさかったので行きませんでした。撮影時は13時20分、まだ半分も終わってないですよ。 次は、美穂の松原とやらを目指し、また海沿いを進んでいきます。お腹が空きますが、食事どうしようかね。できれば、トイレ空白地帯とタイミングを合わせたいんだが、まだまだ先は長いという絶望感と、道なる道へのワクワク、普通に景色が素晴らしいのと、街並みを見ているだけでも飽きないので、大変企画となる予定でしたが、今のところ神がかった旅です。 そう運転ガチャもハズレを引いてないし、リッター30オーバーの燃費を楽々出しながら、クルコンで楽して優雅に走るぜ。すごいカスタムしてある軽トラの人がいるんですが、太陽光がキラキラ反射して、眩しくてしょうがない。段差の底打値を避けるためなのか小さい車体で突然蛇行するし、あの車の後ろは迷惑だな。 底辺旅とといいうことでで途中でファミマにに入りおにぎりおぎを3つだけ買いましたシレット消費期限近い割引シール選んでるのなあれこれ買い足してるとすぐ1000円いっちゃうんで事前に買うものを決めて利用するのがいいっすねすげえぞあの人自転車で釣竿を運んでやがるそのまま進みまして15時ちょい過ぎ名前わかんないけど狭い峠道に来ました遠方の地になんかわかんないけど この難所をショートカットするために、新たにバイパス路が作られたことは言うまでもないですね。シレットトンネルに入って GPS 車速がバグったな。初見の峠道でスタットレス。これは辛いぞ。しかもここ、薄い峠以上の難所じゃないか。地元の人にとっては定番スポットかもしれないけど、今回の旅ではあまり嬉しくないかな。今シレット抜いていったバイクは、追いつかれたので左ウインカーで先に行かせただけです。 特にうるさくない状態で乗ってる人を責められる現状にないキャットアイの段差だって避けながら渡らないと転倒の危険がある甘えだとか言って苦しいバイクに乗り続けるかねーフラフラすり抜けしまくってるような人が本当にバイクが好きだとは思えないですね地元の方に混じって海沿いの直線をダラダラ走るすぐ隣の山沿いに日本平パークウェイっていうかなり楽しそうなワインディングがあるようですな スイスポできてたら寄ってたかもね。エコ、ツアラー、今乗ってるのは、この要素にパラメーターを振ってる1台だからな。スポーツ性能は味付け程度だし。バカみたいに飛ばしても シ, ャシーついてくるし、瞬間的にリッター38という燃費を出しながら、ダラダラ走ってても苦にならない乗り心地の良さよ。何がいいって、初期がちょっと柔らかいんだよね。サスペンションを豊かに動かして揺れを吸収しつつ、不安定さは出ないよう収束させる、本当にいい足ですよ。 これでもうちょっとだけ車高低かったらいいのに、もう15時なんですよ。15時チェックインが定番の私にとっては、この時間帯でも到着してないことそのものが異例だ。ビジホの駐車場、空いてるといいなぁ、あまりにもチェックインが遅くなると、ルートインの駐車場は埋まる危険があるからね。それに、ルートインが置かれてるような国道沿いって、18時らんに大渋滞して動かねえからな。 晩ご飯の買い出しに出る気も失せるレベルで行ったこともないエリアの渋滞や混雑を予測して避けるまあ経験を積んでいけば地図を見ただけで大体どこで詰まるかわかるようになるさ同じように地図上のうねうねを見ただけで走ってて楽しそうなワインディングも見つけられるよな ついに見えましたよ、富士山ですよ、とても美しいですね。駐車場事情がわからないので、適当に検索して出てきたところに行ってみます。というか今気づいたけど、ちびまる子ちゃんランドって何どうせた道で行くなら事前リサーチをしっかり行って、たっぷりと時間をとって、日程にも大きく余裕を持たせ、たくさんのスポットを巡りたいよなぁ。さあ大水害を防いだとかいう先人の偉大なる松の基地た 見学しして参りましょうもっとといい駐車場あると思うけど初回訪問なん、てお試しだからうーん歴史的背景を知らなかったら、松の木であることも見落としそうなくらい、ただの森だな。ポケモン GO がリリースされたばかりの頃は、隣に海がある中で、下を向いてスマホを見る人で溢れかえるという、大変気持ち悪い光景が展開されたことでしょう。うーん、やっぱ普通の森にしか見えねえわ。富士山と共に世界文化遺産に登録された、7キロある海岸に生い茂る、約3万本の松の木。 天女伝説で知られる羽衣の松があり、古来からまた物人々に描かれ、読まれたち。どうやら第二次大戦の時に、燃料にするために、大量に伐採されてしまったらしいですね。こんなところにも戦争の爪痕が残るのか。まあ勢力的な保護活動により、これからも残ってくれることだろう。東側に来ちゃったからか、富士山は見えないっすねー。 もうちょっと奥の方に行ってみるか、埋まりそうな砂浜です。日の入りが早い冬ということもあり、今は15時半ですが、もう夕方ですね。晴れ渡る空の向こうに、伊豆半島も見えます。夜型生活が続いてたから、太陽光を浴びられるだけでも健康的だ。ここは海というか駿河湾の中だから、波も穏やかですね。ここから先、まあ、た混みそうな都市部が2つもある。渋滞にはまるだろうな、こうなることは想定済みだ。 覚悟は決まっている。海なんか、名古屋エリアには北半島があるからね。私みたいな自由用でマイカー持ちには、そんなに珍しいものではないけどさ。個人的な気象価値と、そのものの良さは別だよね。この波の音聞いているだけで癒される。いや水の音だけなら川沿いに座るだけでいいんだけどさ、ぼっち、しね。というわけで16時ちょい前に、メインルートに復帰したわけですが、なんか臭い数字ある。やっと。 というわけでここから先は壮絶な道になっていきます。多分交通系ユーチューバーが100キロでも煽られるとかいうサムネで取り上げてるんじゃないかな。海沿いに国道と東名高速と新幹線が集中。津波が来たら交通も終わり。というか西日が眩しすぎて、無頭化の黒に煽られたってわかんねえよ。 ヘッドライト曇った片落ちのボロクロは運転手のゴミ率がかなり高い車間近い、無頭かノーインか底辺要素フルコンプ。あんまり到着が遅れるのも嫌なのでしっかりと流れを見つつ稼げるうちに稼ごうと思います8 0キロ以上で流れるような区間に信号機。 泊まりたくねえな。富士山も夕日に照らされて綺麗ですね。運転してて見る余裕なんかないけど、そして静岡県を走ってて思ったことなのですが、愛知県民より運転がひどいですね。ギチギチに車間を詰めるか、周りを見れていない、流れに乗れていないジジババか。名古屋走りって、運転に慣れてる人が、電波を掴んでスイスイ走ってるだけなんだ。でも静岡は、通勤や移動で、好きでもないのに車を運転してる下手くそが、周りに迷惑をかけてる、そんな印象がありましたね。 今先行させた系もそうだけど、車間詰めまくって、底辺みたいな運転するやつが多すぎる。ゆったり走りながらオーディオブックでも流して、勉強したらどうなんだ。 ただ殺人的に急ぐだけだから、生活が改善しないんだろ。月収10万円台の中身が愛あをあ運転する人なら、終わってんのはお前だよと自信を持って言える。車社会、正しい進歩だったんでしょうかね。その車作りでさえも、低価格車を剥離りで売るだけ。トヨタの工場のヤバさなんかネットでよく聞く話だし、ダイハツの系の進古者の闇もそう。車の本体価格も、平均速度も民衆の意識もレベルも低すぎる。 これでいいのかよ、あとなんというかさ、マスクつけてるやつに限って、車間材用に近いよな、あれネットの匿名性と絶対関係あるだろ。静岡県で運転してると、周りのすべてが敵に見えてくるぜ。まあなにせ、底辺の旅ですから。私にはこの民度がちょうどいい、どこから来たか思い起こさせてくれるから。16時半に、道の駅富士を通過。混み合ってますね。しばらく続いた超絶階層路も、ここら辺で終わりを告げる、渋滞してきました。 これ撮ったのどこだったかな沼津と富士間の、高外路だったと思うけど、発進以外は全ての操作をクルーズコントロールに任せられるので、渋滞しても苦にならない。直 く, く発進命令を出しているだけで、ダラダラしていれば勝手に進んでいく。快適すぎるよクルーズコントロール。私みたいに自動運転を信じてない身には、誤作動で事故るリスクもないし、ありがたさの極み。 時刻は17時を回りまして、盛大に渋滞しておりますが、ついに沼津の市街地に入りました。11時半に潮見坂の浜名湖のところを出発してから約6時間。名古屋市内からは8時間くらいでしょうか下道をこんなに走って、腰がちょっと痛いだけ。クルーズコントロールをやらせてくれる女の子のようにあがめたいです。底変の旅だから行き当たりばったりを極めたけど、渋滞というのは、 基本的に避けなきゃいけないものだ。あまりにも混んでいたので、ガタガタと速攻に乗り上げながら、住宅街を通らせていただきます。危険性を理解した上で、どこまで左に寄せられるのか、完璧に把握してるからこそできるんだ。横幅1800。この手の細い道の上限サイズでしょう。いや、1800でもデカすぎると俺は思う。このプリウスの横幅1760でも、ミラーがスレスレになることは多い。この車幅でも高速安定性は十分すぎるほど高い。 横幅は本当によく考えてね。はい、海沿いを走ってきたので、洗車機に適当に放り込んで下回り洗浄をしておきます。めんどくさいので吹き上げはしません。エンジンかけたまま洗車機に入るつもりなら、車の吸気ダクトがどこにあるのか、しっかり把握しておこうね。びしゃびしゃ水を吸い込むと、ウォーターハンマーになる危険が、ないとは言い切れないから。ここから今日のビジホは目と鼻の先だ。 ただいま17時15分、愛知県内から箱根まで、お前崎経由で遠回りして、7から8時間か、このまま深夜に東京に行って、S6 の試乗動画を撮ってから、翌日に箱根走って、また下道で帰るよ。翌日の昼です。盛大に渋滞にはまりつつ、伊豆半島東海岸に来ました。熱海駅だか木宮駅だか、そこら辺の市街地に来ています。実はここら辺、MF ゴーストの、第3線コースと、第4線コースがあるんですよ。 2戦目の動画を作り終えたので、泊まりで撮影に来よう。ついでに深夜に東京行って、市場動画も撮ってこようという魂胆なのでした。2車線の一方通行道路か、珍しいな。路中が変則的だから、周りを見ておかないとな。ちなみに結論から言うと、この日に撮ってきた動画、ボツになりそうです。というのもですね、渋滞がひどすぎて、ジョギングした方が早いだろレベルで、動かなかったんですよね。実は今の信号機、MF ゴーストバトルコースだぜ。 有料道路から下ってきて、北上して帰っていくんだ。そう、この渋滞しまくってる道を走ってね。今、たった今、バトルコースを走ってます。ちょくちょく右に見える、海が本当に美しいです。マジで動かねえ。この動画が公開される頃には86納車されてるし、その時に撮り直すしかないか。そしてこの、路面の色が変わる有料道路入り口。ここも、さらに別の、バトルコースだぜ。 こみすぎてどうしようもない砂、底辺旅と一応聖地巡礼だから無料の方に進むけど、有料道路入るべきだったかも。 マジかよ、そこで入るのかよ。マ、まあこうも詰まって動かないと、いつまで経っても入れないよな。家の前がこれだけ混むような道だったら、ちょいの利用の電動キックボードカーは、物理的にどうしようもない状況もある。入られたくらいで感情を乱してしまっては、運転を楽しむことは無理です。さて m F ゴーストに習って、この交差点を右折していきますぞ。斜め右へと登っていき、とても狭いくねくね道を進む。もうプリウスは手足のように扱えるからね。かなり狭いけど擦れ違いも余裕さ。うーん。 ちょっと判断ミスったかなぁ、もう11時半。チェックアウトから2時間以上、箱根で無駄に過ごしちゃったかもしれん。というかさ、この新鶴って言うの高齢者の車多すぎないっすか、人口の 90% が60歳以上じゃないさてトリッキーになっていくのはここからなんだ。道路を分断する大木。狭すぎる急カーブ、ジャングルの中で油断してしまうと、はみ出してくる巨木、最悪のタイミングで対向車、冷え、ミラースレスレでした。 いや分かってて寄せたんだけどさ、スムーズに走りたいなら、対向車を見つつ、瞬間的にはみ出さないと、プリウスサイズでも厳しいわ。だがそれゆえ、大観光都市箱根の中でも、穴場スポットのような味わいがあるな。ここら辺はまだいいんですよ。問題なのはこれから先だ。ここでわざわざ右折して、むっちゃ狭いところに放り込まれるんですよね。まず地面の傾きがおかしいし、狭すぎるし、ロードというより、 こんなの隙間にアスファルト敷いただけだろこんなところで裏カンやニスモ GTR が全開走行かよダイパワーオーガラ FR もいるしまったもんじゃねえな地元の方の生活にも近いところなので本当に油断ができないし地元車両以外進入禁止でいいレベルこういうのもさ適当に運転してたら危ないし迷惑になるよ箱根は初心者お断りだね山道と超絶狭い中でのすれ違い 最低限はこれになれないと来ちゃダメ。長いこと信号待ちで待たされ、行けなくてまた待たされる。ふぅ、やっと抜けられた。もう撮影データも使い物にならないし、適当に箱根登って帰るか。舞鶴有料道路に合流。 MF ゴーストでは、ここを U ターンして有料道路に戻っていきます。有料道路から出てくる車との合流が、またシビアなんだよね。底辺旅だから箱根ターンパイクは乗らないけど、箱根振動は何回か通ったことあるので、せっかくだし、旧道のヒルクライムをしてみることに。ここで通ってる道の逆走が、MF ゴースト初戦コースだな。かまぼこストレートだぜ。ありきたりな箱根湯本。 ほんと人が多いですね。b m w やベンツの多さを見ると、ここは関東だよなぁと思います。なんか明らかに b m w の方が多いのは、ワインディングメインの箱根というエリアであることと、やっぱり関係があるんだろうか。うーん、動画でもバンバンすれ違ってるが、一般車だらけだしな。 箱根バイア安で、目につきやすくなってたりして。山登りも終盤に差し掛かった頃、なんか焦げ臭い匂いがし始める。思えば箱根湯本からここまで、15キロずっと、エンジンかかりっぱなしのハードヒルクライムだった。エンジンオイルを、冬場ということで純正指定の、0W16 にしてしまったことと、関係はあるんだろうか。ちなみにですね、昨晩ガソスタに入ったあたりから、箱根の芦ノ湖あたりまで、1時間もあれば到達可能です。 途中の休憩を考えると8時間から10時間ほど見繕っておけば名古屋から箱根まで行けるかなーという結論ちなみに高速道路だとどれくらいかかるんだ休憩時間を絞れば3時間台で到着可能と思われますしかも名古屋インターから麓まで3700円くらいで行けてしまう完全にある意味なかったわ 女の子とのデートでダラダラ時間を引き延ばす以外に、私が今後、下道を使うことはなさそうです。さて13時に箱根を出まして、ここから名古屋市内まで、カーナビを使って、今度は内陸部コースで走っていきます。眺めはいいけどだるい、これまた15キロくらい続くダウンヒルを乗り越え、沼津市街へと降りていく、もう深夜到着で い, いや、ダラダラ行こう。諦めっしんはついています。13時23分に沼津に降り立ちます。 むんだよなこの年通過にどれだけかかるでしょうか松の木が立ち並ぶ特徴的な坂を下り混雑確定しがいへはい今の右折ゴミですね名古屋と違ってほんと意識低いですね13時54分ダーラダラ渋滞しましたがなんとか抜けました高々1 0キロないような区間を通過するのに31分もかかってしまったわけか参考程度に時速8 0キロで走った場合6分あれば8キロ進めるんですよ なんだこのタイム差、マジで下道くそ。でも富士山は素晴らしいですな。ここまで美しく見えるのは、下道だけなんだ。ずーっとリッター33オーバーの燃費が出ています。時速80キロ以下に抑えれば、リッター30が普通に出るのすげえな。14時5分、富士市内のバイパス区間を通過中。14時16分、道の駅富士にてちょっと休憩します。 い時間くららで富士山南部の平野を横断してこられるわけかここから先は殺伐高速道路ですからね、一気に進めそうですよ。問題なのが出口の合流なんだ。さっきもクラクションが鳴り響いたけど、下手くそが安全に出れるような感じじゃない。並走気味に出れるように位置調整して、パワーモードに入れて、容赦なくベタ踏みで出ますぞ。 ここだろ、池発電専用モーター、イド 100% の加速アシストだ。走り出しから4秒足らずで、第2車線の車と並走。エコと PHV 走行のための大容量モーターが、ベタ踏み加速時のフルアシストにおいても、力強い加速力を提供する。エコと加速力の両立が見え隠れするのは、ハイブリッドカーの面白いところだ。ただアクセル街道を大きく開けてやらないと、エンジンがかかっても、 発電用モーターに駆動力を持っていかれてしまいます。中途半端なアクセル回路だと、片方のモーターは発電モードとなり、大きなトルクダウンになってしまうんだ。上り坂で加速していかなくなるよ。夕方というか昼下がりの太平洋沿い、この日も日中は、天気に恵まれました。日中は、 14時37分、特徴的な、駿河県康ランドまで下ってきました。ここから市街地に入り、また信号機連続地帯となるけど、それまで少しの間、港町ゆえの美しい景色が味わえる。はぁ、あ、だらだら合流してくる車がいちいちちうざい。10回くらいは無駄に減速させられました。ハンドル操作がちょっとシビアになるけど、3車線区間は、第2車線でクルコンを使うのが安定しますね。建築中のバイパス、特に東海道は、まだまだ需要あるぞ。 まー、あ、降り運転してる。ほんと静岡県のバイパス区間は民度ンドゴミですね。15時8分、道の駅を通過します。さっきのマジキチでぶち合流のところから、ちょうどいいタイミングにありますな。だいたい1時間でここまで降りてこられたか。静岡県横断も、もうすぐ半分ってところか。トンネル。ここから先、ずーっと山間部を通る退屈な時間です。 ほとんど信号待ちなしなのはありがたいんだけど、はっきり言ってゴミクソ退屈ですね。景色も楽しくないしダラダラだし、供養、ちょっとでも寝落きしてセンターラインはみ出したら、相対速度150キロで正面衝突して、大動脈道路を寸断するんですよ。15時42分、腰が痛くなってきたし、掛け川市内に回転寿司屋がないか探したいので、道の駅掛け川に寄ります。おおやっと浜名湖が見えてきたな。数キロ先のスシローに目的地をセットして、さっ、 向かいますよそしてこの直角マジ基地り豪遊な大型トラック殺し一時停止して待つレベル夕暮れ時の掛川市内をちょっとだけ走りスシロー掛川店で夕食100円の炙り寿司シャリの空気含有量が大幅アップしてて草16時40分ごろ退店しサクッとバイパスに戻ります浜松はもうすぐだ浜名湖まで来られれば気分的にはもう自宅近郊だな そっから2時間近くあるけど暗くなってきちゃったけどメインとなる静岡県横断パートを明るい中で撮影できたのでよしとしましょうなんだこいつら飛ばしすぎだろ車間近すぎだろアホだな今後の人生で静岡で玉突き事故が発生したというニュースを見聞きすることがあったらこの日を思い出して鼻で笑わせてもらいますのの旅の締めくくりに ふさわしい役者が揃ったな今名古屋でも雪積もってるらしいけどこいつら通勤どうするんだろうスノーソックスで70キロ出すのかなそこはスプレーチェーンだろオールシーズンタイヤという手もあるそしてまた怪しい動きをするバイクほんとそういう運転やめろよ出会った車全てからバイク嫌われてくぞバイクもスポーツカーもヤクザみたいな扱いを受ける時代になりそうだな 悪いことをしてる人よりも悪者として扱われるんだ。四車線になって、どれかのレーンがどっかへ分岐するところに来ました。どこへ行けばいいのかわかりません。新天竜川橋ってところだな、17時ちょうどに、ついに浜松まで戻ってきたぞ。腰がちょっと痛いだけで、本当に運転が楽ですわ。 ダーラダラついていくだけでいいもん。これは日産やテスラに踊らされた人が、手放しカッ物理で喜んではしゃいで、ラクダあって追い越し車線を塞ぐわけだ。豊橋方面でいいんでしょうかとりあえず第1車線に入っておこうかな。クルコン最低速度の時速45キロから、停止車両への自動ブレーキングも問題なく動作しましたが、急ブレーキ気味で、二度とやらないと決意。任せられることのラインってあるんだよな。楽してて い, いのは足の筋肉だけだ。さあちょっとなんかして、太平洋沿いまで戻っていきますよ。 もうどうにでもなればいいやと思ってるので、道が空いてるからといって、抜きに行ったりはしません。昨日の昼に右折していったところに、17時15分頃に戻ってきました。前走車さえいれば、赤信号への停止でも、一切のペダル操作の必要なし、市街地のダラダラでも、何も苦痛に感じない、すっかり真っ暗闇となってしまいましたが、80キロ制限の区間にたどり着きました。道の駅の潮見坂に、EV 充電器があるらしいんですね。 ちょうど使い切ってきたので、満タンになるまで最大2時間、寝ながら盛大に休もうかな。17時40分に潮見坂、愛知県はすぐそこだ。19時46分頃まで充電し、0から 88% まで貯めることができました。体感的にはもう到着だけど、ここから先も、2から3時間くらいあるんだよ。分岐を間違えましたね。カットするべきなんだろうけども、プリウスって車体小さいから、周囲さえ見ていれば、小回り効かせられるんだ。うおっと直角カーブ開けの合流。 厳しい条件だったけど、しっかり速度を乗せて円滑に入れました。そして雨男発動、降ってまいりました。やっぱり雨は降るんだな。だとしても、奇跡的に持ってくれたぞ。スタッドレスタイヤで、気温低くて、ウエット路面か。ほとんどタイヤも温まらないし、ゆったり進みましょうかね。20時16分、少しだけ進んで、眠くなってきたため、一度降りることに、このなんとか体育館っていうところ、200V の EV 充電器があるんだよね。 寝ながらまた充電するぜ。こういう休憩場所を渡り歩きながら進むのは、電動車ならではの楽しみですね。義務でやらされる EV 苦用かもしれんけど、20時19分に42、42%。約1時間じっくり寝て休んで94、94%。23号バイパスに乗って名古屋に行きますが、これで大きく燃費を稼げますな分岐直前に、ハリアーとかいう割り込みカーが本性を見せる。名古屋に帰ってきた、バイパス空白地帯を抜けるの、ちょっとした裏道に入って、 少ししだけショートトカットしながら23号バイパスに乗っていきますこの23号、18時だか19時ら辺に、ひどく渋滞するんだよな。動かないレベルで。18時に潮見坂に入ってから、ダーラダラ過ごしていたのも、この混雑に対する時間調整だったのです。ここからは、名古屋エリアの方にとってはありきたりな光景ですね。道の駅でちょっと休憩いたします。22時6分にここの道の駅を出てから、豊明インターまで、ノンストップですよ。 22時30分、豊明のところの分岐に来ました。ここから名古屋の市街地まで30分で着くと仮定して何時間かかったか確かめましょう。13時に箱根を出発しました。23時に名古屋市街に到着したとします。3時間は充電しながら寝てました。つまり、 簡易的な休憩と軽微な渋滞込みで約7時間といったところですね。自給1000円にもならない節約だぜ、本当に底変な旅だったな。バイパスの煽り運転もそうだし、深夜料金込みで3700円はさらに 30% 割引になるし、自宅まで行って帰る分を合わせると、走行距離は 1000km となってしまいましたよ。深夜に東京行ってたからね。なお全区間燃費は大体いいリッター32ってところだ。暖房をけきって厚着したり、 だらだら充電しながら寝た甲斐があったな。でもね、高速道路で80キロあたりを上限にして、左車線を走ってても同じ燃費出るのよ。深夜料金使ってそうするのが、一番コスパいいかもね。私はこの旅で、2日間で、累積20時間くらい運転いたしました。労力に見合う経験と、景色の素晴らしさがありました。二回目は、あるかもしれないです。節約目的以外の、旅としての良さがあるから、運転を愚痴ってたけど、そんなのどの年でも大差ないよ。 むしろ海沿いの景色は素晴らしいものだ。ここまで見てくださった方、高評価やチャンネル登録をお願いいたします。底辺育ちの私だからこそ、底辺の旅というのも似合うんだ。はい、ご視聴ありがとうございました。